改めて惜しい人を失ったと思ってしまいますね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国にとっては薬病神であったのかもしれませんが、対日関係を正常な状態に戻してくれる。韓国は嘘しか言わない国だと改めて認知させてくれるなど、 西側諸国にとっては期待の大統領だったと言っていいムン・ジェイン大統領。そのムン大統領が残した負の遺産が話題を読んでいます。ニュースポストセブンの記事を引用します。間もなく5年間の任期を終えて退任する韓国のムン・ジェイン大統領。さっきの大統領選では新日路線をアピールする野党候補の ユン・ソン・ギョル氏が接戦を制し、日韓関係に改善の兆しが見えるが、ユン氏の前にはムン大統領が残す負の遺産が重くのしかかる。それがムン政権が進める軽空母建設計画だ。大韓金融新聞東京支局長のキム・ヒョン氏が語る。国防力の強化を掲げるムン政権が、 2019年8月にぶち上げたプランで最新鋭ステルス戦闘機 F35B を搭載できる軽空母を建造しようというものです。日本が出雲型護衛艦の軽空母化を可能にする閣議決定の直後に発表しており、文政権の日本への対抗心が透けて見える計画でした。韓国国防部は2022年から 基本設計に着手し、2033年までに実戦配備する計画を発表しており、2兆300億ウォン、約2000億円の建造費用を見込む。だが、このプロジェクトは、韓国内で不要論が紛失している。在韓ジャーナリストが語る。北への脅威に備えるなど、表向きの目的はあるものの、韓国の 排他的経済水域域は日本の10分の分程度でそそもそも守るべき海域が少ない与党議員の中には竹島など当初軍の領有権問題に備えるためだという声もありますが日本を仮想敵国と想定するような文政権の露骨な反日政策のために莫大な予算が計上されることに対し反対意見が絶えないのです。 韓国の民放局 SBS は今年1月、この空母計画について特集し、野党議員のハンギホ氏が番組内でこう述べた。我々が日本と戦うのですか日本が敵ですか敵だと言うなら理解できる。しかし敵ではない相手を敵のように言いながら彼らと戦うかのように空母計画をやっている。 新大統領のユン氏は、ムン氏の残した暴走計画を止めることができるかとのことです。記事にもある通り、韓国がいきなり軽空母建造プランを発表したのは2019年8月のことで、これは2018年12月に日本政府が出雲型護衛艦に F35B 搭載を可能にするという 防衛計画の対抗を閣議決定した8ヶ月後です。出雲型護衛艦は2015年に一番艦出雲、2017年に二番艦加賀が竣工した大型のヘリコプター搭載護衛艦です。この出雲型を回収し、ヘリコプターのみならず、艦載機として F35B の配備運用ができるようにする。というのが2018年12月の 防衛計画の対抗なわけです。ちなみに、この改修計画は着々と進んでおり、2021年10月には、アメリカ海兵隊による F35B 発着艦訓練が実施されています。出雲、加賀がヘリコプター搭載護衛艦から空母に変わる日も近いということですね。日本から遅れること8ヶ月、ムンジェイン大統領が異性よく、 軽空母建造プランをぶち上げた韓国ですが今どうなっているかというと何も進んでいないという状態ですそもそもの話から言えば日本の領海は約485万平方キロメートルもありその大きさは世界第6位堂々たる海洋国なのですが韓国の領域はわずかに30万平方キロメートルしかありません海に囲まれた日本は 自然と制海権、制空権を保持することが主眼となっており、空母も必要なものなのですが、韓国は本来の仮想敵国であり、今なお停戦中である北朝鮮と地続きの国ですので、海の兵力よりも陸の兵力を重視しなければいけないはずで、軽空母などを持っても無用の長物となる可能性が非常に高いのです。この無用の長物であるというのは、 さすがの韓国政界でもある意味常識だったと見え、軽空母建造プランは2点3点を繰り返しています。2021年11月16日付の連合ニュースの記事によれば、軽空母建造に向けた事業が事実上先送りされる見通しとなった。軽空母関連の予算を約72億ウォン、約7億円から ウォークオンへと大幅に削減することを決めたとあり、プランが事実上凍結されたかのように書かれています。この記事からわずか1ヶ月後の2021年12月3日付の同じ連合ニュースでは、縮願だった3万トン級の軽空母建造に向けた事業が来年予定通り推進されることが3日決まった。軽空母の予算は政府案通りの 72億ウォンで確定したとあり、瞑想を繰り返していることが伺えます。反日親中新北朝鮮を推進してきた文政権からすれば、北朝鮮が韓国に攻めてくることはない、むしろ主的は日本と考えて、軽空母建造プランを推進してきたという見方もできますが、ことはもっと単純なのではないかと思います。文在寅大統領は日本が 軽空母を持つということに対して嫉妬し我々も軽空母が欲しいとだだっこが玩具を欲しかるような気持ちでこの軽空母建造プランを打ち上げたのではないでしょうか韓国特有の長年の伝統である藩の文化から来る嫉妬妬みそねみ異常に肥大した事故に対する過剰な自信から来る日本には負けないという歪んだ感情 地道な計画など一切無視して、とりあえず大嘘をついて上辺だけの粉飾を行うという韓国人独自の行動。これらすべてが相まったものが韓国の軽空母建造プランなのではないでしょうか。ムンジェイン大統領が本気で軽空母を欲しがっていたとすら思えない節もあります。2021年11月、韓国国防委員会は 軽空母建造予算を間接費5億ウォンのみを残し、他の関連予算を大幅に削減することを一旦決定したことがあります。5億ウォンといえば日本円で約5000万円程度です。設計図すら書けないような予算といっても過言ではありません。これは文政権が本気で軽空母を欲しがっていたわけでも必要だと思っていたわけでもなく、日本が作るというから 我々もとりあえず作ると言ってみたという現れではないでしょうか。ムンジェイン大統領の行き当たりばったりの行動や、とにかく上辺だけ取り繕うことに全力投球するという、韓国人独自の感性から見ても当たらずといえども遠からずな の, のではないかと思います。彼にも一国を預かる大統領がダダっ子のような思いつきで、日本が持つっていうから我々も軽空母が欲しい、 だから、建造プランをぶち上げるのだ、などと言い出す、まさに期待の大統領と言っていい存在だったムン・ジェイン大統領。ムン大統領に比べれば、公認のユン・ソン・ギョル氏は、はるかに常識人と言っていいと思います。韓国という未解極まりない国にとって、ムン・ジェイン大統領ほどぴったりくる大統領は、今後現れないのではないでしょうか。そう考えると、